土粘土を使って作る素焼きの鈴、奴隷の作り方です。袋には1キログラムのテラコッタ粘土が入っています。これをちょっと細長くしておいて、皮を剥くようにナイロン袋を開けます。ナイロン袋を元に戻して。 でれに広げたらこれを粘土板の上に置きますこの上で作業をしていけば粘土板が汚れません粘土をちぎり取ったらピンポン玉より少し小さいぐらいの玉を作りますこれが鈴の玉になりますそしてもう一つは後で飾りに使う用の粘土です外側を作っていきます 手のひらのこのひろ平べったいところでぎゅーっと力を入れてお好み焼きぐらいの大きさに伸ばしていきます。次に新聞紙を半枚ですねこれえくしゃくしゃにしたらこの中に先ほど作った粘土玉を包みます。新聞紙が後で燃えて灰になってしまうので粘土玉だけが残るという仕組みです。野球ボールぐらいの大きさになったら先ほどの 粘土のお好み焼きで包みます。今度は中華まんを作るような要領ですね。しっかりと周りから包んでいきます。新聞が見えないように。包んだ方を上にしておいたら、 反対側に先に穴を開けてしまいますこれは柿べらというものでこれをぐっと突っ込んで鈴の穴の部分を作ります柿ベラがないときは普通の粘土ベラを使ってもできます新聞紙が見えるところまでしっかり穴を開けてください 後でここから燃え残った新聞紙の灰を取り出します中に入っている玉よりも大きくしてしまうと玉が出てしまいますからあまり広くしないように気をつけてくださいそして上の部分をぎゅーっとつまみ出します穴を開けておけば 後から紐を通すこともできますこれで奴隷の形が出来上がりました粘土を上からつける場合は土部を使います土部というのは粘土を水で練ってお味噌ぐらいの硬さにしたもので海苔の役目をします土部をつけていないと乾かしたり焼いたりするときに部品がのいてしまうことがよくあります ナイロン袋を敷くのを忘れていましたこれを敷いていないと粘土板が汚れてしまいます最初からずっと敷いたままにしておいてください細かい飾りをつけていきましょう細かい飾りをつけるときには特にしっかりとドベをつけてください細かい飾りはドベでつけていても取れやすいので指でぎゅっと押さえつけて 本体に密着させたり竹串や粘土べらで押し付けて模様をつけながら外れないように本体にしっかりとくっつけますあとは土ベをつけながら残った粘土で思いのままに作っていきましょう細かい模様は 竹串や用事の先、粘土べらなどを使ってつけていきます。最後に自分の作品だということがわかるように、名前を書いておきましょう。仕上がってきたら、中のおすすを出します。結構灰が入っています。これは新聞紙に包んで捨ててください。